私の初コラブ企画です。イエーイ私の隣にいるのは阿部ちゃんです。どうも皆さん阿部です。阿部ちゃんは YouTube で初めてどれくらいですか？私初めて二ヶ月。二ヶ月ぐらい。あの、はい、動画上がってるんで皆さん阿部ちゃんのも見てください。確かに。 あ部ちゃん何か集めてるものありますコレクションナ ッ, ツナッツ大好きですねどれくらい集めてるえっと今はカナダのナッツを集めて今10袋もうナッツマスターやねナッツマスターと呼んでください色々みんなこうコレクションコレクターとして集めるものがあると思うんだけど、はい、今回私たちはあるお家に、うん、ものすごいコレクターがいるらしいんですよトロントにはえ コレクションを見に行きたいと思いとますわ楽しみ、はい、ちょっと夜に行くとあまりにも怖すぎると言われている家です怖いのなんのえ詰爪集めるとか生き物かもしれないぜひ視聴者の皆さんも最後までお楽しみくださいあるコレクターの家に行きますんで僕たち飛びますは い,、はいいーーはい、じゃあこっからゴープロで撮影入っていきます<笑>ゴープロ持ってる<笑> えあアメちゃんこっちに来てどれくらいになる私は3か月わ、じゃあまだ初心者やね三か月<笑>ビギナーですねあ危ないことあったりしたこう海外に来てああこれシリアスに危ないことあったんですけど前はトラウマで話せなかったんですそうそう裏の<笑> ロジに行ったら引っ張られました。おとぼけ。マジ？道で？道で。えら怖いやんそれ。私もバカだから夜の女の人に気をつけてくださいね。こ, こんな作ってや。あ も, う も, うもうもう。まじやばい私。いやいや危ないやんそれマジでリアルに危ない。本当に女の人はあのカナダは政府の街ですけど、はいはい、でもやっぱ。 道で一人はしかも裏のロスだったらホントにやめた方がい い, い, い, にたが い, い私もうこんなこんなのって<笑>こんなこんなのってでも実際どう自分が逃げたかは覚えてないですもう必死すぎてえー、怖<笑>でここですっごいあの危ない女の子バージョン の, の子危ない転んで私ここにガーってあの道路の傷ばっかフ家帰ってみたら腕がこうチーズみたいなあっ<笑> そんな危ないことあったった本当に気をつけてくださいそう世界中から見れば多分トロントは安全なところよね比較的ねそうだとは思います、うん、でもそれと比較したとしても日本の確か4倍の犯罪率は私の方が誇っとったよ4倍ま で, でそうそうやけやっぱり日本と比較すると全然やっぱ危険なところよねと話しているとなんと目的地に着きました<笑>これ夜になるとさもうちょっといい雰囲気出すんだけどいや私も い, いよこれやばいやろこれ ねこれ夜来たらもっと雰囲気出るっちゃけどねはいということで皆さん私たちの目の前にはこちらが広がっておりますその音楽ここはトロントのドールハウスと呼ばれる場所ですここはですね約20年以上前にこの持ち主がですね えっ、ー、と、いろんなぬいぐるみとかを集め始めたことがきっかけで、どんどんどんどんこうやって大きくなったらしいです。で、さっきあのおばちゃんが教えてくれたんですけど、毎シーズンなんか新しいドールが増えていくそうです。ちょっと中には時間も経過して不気味になっているやつとかもありますけど、もう こ, こいつとか？ こいつとかマジで怖いっすよね。これえこれさディズニーとかあるけどさ。もうここまで並べられたらディズニーとはまた話が違う、ね。もうしかもあの聞こえますか？鈴とかなってるんですよ。あ, あそうね。ねこれまた鈴の音が夜いい時間帯によってはね。いい雰囲気を醸し出してくれるね。えここチャリンチャリン。い 魂が宿るとかいやいやそういうのは多分ないと思うよああよかったよかったただも電飾があるけんクリスマスとか多分その時期になったらこのライトアップされるんじゃない<笑>ちょっと多分ね豪華になる豪華にこれやね俺おおシンプソンズ大好きやけちょっとなんかもういやなんかね、うん、やられてるって感じよねシンプソンズってますね。 ドリルが一か所に思いっきり埋められてる<笑>なんでなんかほらあれだな夜中にさわら人形打つみたいにさ夜中に振りすぎるみあいなあ<笑>ストレス対象でねそうでもさぜいたな飾り方にからしてちょっとまめな人じゃありませんう均等にのレイにしとるってゃキレにしとるよねそうそうそう雨風に当たって人形たちはふるくらってるけど<笑>そうそうそう全体的なバランスは保たれとるんよねそうそうそ う, そ う, そ う, そうあれ鉄人地方とかでありません あ, あれ あのオフん日本なんですいやああれあのあれはコンボイやねあれは<笑>あれトランスフォーマーやねトランスフォーマー今回はカナダトロントにあるオールハウスを、はい、ゆいちゃんと、えー、取材に訪れましたぜ、はい、ゆいちゃんのチャンネルも皆さん概要欄に貼っておきますのでチェックをよろしくお願いしまーすみんなサブスクライブポチってください。よろしくお願いします<笑>ハッシュタグコーシー シュってすか？さず、もう下にもう女性の下に。